こんばんは、です今日はえっ、ー、と、仕事から帰ってきて、そのまま撮ろうと思ったんですけども、なんか、映りが悪くて、何回テイクしてもダメだったので、もう、もういいなと思って、お風呂入って、でも、この格好で、えー、家を作ることにしますえっ、ー、と、動画を更新しない間に、お金をたくさん使ってしまいました。 でなんかそのことを動 画, にあげない動画にしてあげなきゃなってずっと思ってたんですけどあのなんかもうこれを考えるだけで嫌な気持ちになるんですよね。なのでもうこのことは忘れてもう動画も作りません。そういういことにします はい、今日はこれからのことについてお話ししたいと思います。こんなどうでもいいなんかどうでもいい人間のこれからの話なんか皆さん聞きたいんでしょうか多分聞きたくないと思うんですけどあの話らすっきりしましたねあの。私がすっきりしたいのであの言葉にしてちょっと出してみようと思います。 この動画を投稿してない1ヶ月ちょっとの間にアメリカとメキシコに旅行に行ってきました。で、のアメリカのショッピングセンターで化粧品を発売したんですけれども、その時にですね、あの英語が通じなくて、あのお店が実施しているあのお得なキャンペーンとかにあのなんだこれを利用するチャンスがあって、ででも英語がわからないからこの どういうキャンンペーななのか分からないなんかどうしたらいいのか分からなくてずっと「いりませんいりません」ノノあの「のーマンとアイロンと見えるです」とか言って「いらないいらない」ないって断ったんですけどでも店員さんがやっぱり絶対これプラスした方がいいからってあの、まあ、私のためにあのなんか一生懸命あの伝えようとしてくれたんですね。であ で、そしたら、あの、韓国人の教員さんがいて、で、その、韓国人あの、あなた、あの、英語できないだったら、なん、何の言葉喋れますかってあ、私日本人です、日本語だったら大丈夫ですって言ったら、韓国人のお姉さんが出てきまして、で、あの、韓国人って結構日本語上手な人多いじゃないですか。で、それともそんなに上手ではなかったんですけども、あの、単語を、知ってる単語を並べて、あの、なんか、この、 これ今なんか16ドルプラスしたらこのハンドクリームもついてくるフェイシャルクレンザーもついてくるでこの美白セットあのアンチエキニチングセットをなんか選べるこれなんか付けれるのがいいみたいな感じで一生懸命なんか自分の頭の中の日本語を掘り起こしてですね私にあの説明してくれたんですねであのめっちゃもうこれが本当にお得なキャンペーンであのどれだけ素晴らしいものかっていうのを がやっと分かったので、あの安心して買い物することができたんですよ。で、なんかそれそれにすごく感動してしまって、えー、私あのこんなここんなこの韓国人のお姉さんみたいに、あの言葉が通じないでも困ってる人を助けられるような人になりたいなと思って、あの今中国語を 勉強し始めました。大体た3週間ぐらいだから、あのう中国人のネイティブの先生とマンツーマンで週に1回レッスンをしてます。人を助けたいから、あの元語学を英語と中国語ぐらい。 できたたらいいなと思ったのも あ, るしであと、これから仕事何ができるかなって考えた時に、まあ、看護師でもいいんですけど、でももっとなんか新しい自分がもっと興味があるものをチャレンジしたいなと思って、で、でここが あ, あの、あの、ショッピングセンターでまた別 の, あのお店、化粧品買いに行ったんですけど、あの、すごくいいなって思う ブランドがあって、で、そこの、あの、メイクアップアーティストさんに。あの、化粧品の販売員さんになりたいなと思って。あの、アーティスト系の、あの、ブランドなので。メイクの技術、を面接の時とかも見られるので。あの、メイクの学校に通うことにしました。で、これは七月から通えます。それで、その、入学の手続きとかも、えっと、したところです。 新しいことをするにあたって、やっぱりお金が必要になってきますよね。あの、例えば学校は、えっと、学校が、えっと、78万380円。 大体これ半7ヶ月で78万円かかると。で、これはあの JMA のメイクアップアーティスト検定っていうの資格にチャレンジできるようなあの講座を取ってんですけど、これはあの自分の投資になるので、できるときに。 やりたいことを、っと、見つけた、自分がワクワクするようにやりたいことに、お金を使うのは正解だと思ってるんで、この78万円っていう、まあ、大きい額ですけど、これに対しては、私は一切何も、あの、後ろ向たさとかそういうものは感じていません。納得して、あの、お金を、このお金は納得して、働いて返せます。で、これが、えっと、ローン、額、 スクールプラン、オリコカードの勉強のためのローンで、月に1万2千円のローンみたいです。で、分け合って、あの今実家に住んでるんですけども、実家を出ていくことにしました。で、それか、えっ、ー、と、7月の、七月一日にはあの、もう全部引っ越しして、これにかかるあの引っ越しの費用と、あと、あの初期費用か。うん が30万ぐらいは最低かかると思うのでとそれのお金を貯めないといけない仕事の日屋はちゃんと生活するんですけど別の稼ぎ口を見つけたん で, でそこでどうにか休みなく働けば でではありますでもまあちょっと体無理しちゃうんですけど、まあ、自分が苦にならない精神的には苦にならないようなむしろリフレッシュできるような仕事を見つけたのでちょっと体力は危ないんですけど、まあ、ちょっ と, ょっと、まあ、まあ無理をしながらま頑張ってお金を用意したいと思います。今やっててる仕事を眠ってあと別の うん、この、化粧品の販売になるまでの間に、またッパ、バ, ババババイトですかみたいなんか。夜中、クラブでバイトとかもいいかなと思ってます。あとは、バーとかですかね。やっぱ夜の方が、給料は高いと思うので、 うん、もう看護師、やっぱ看護師が一番いいんですけど、長く続けられないし、あまり気が持たないので、今は自分がやりたいことで、うん、ちょっと稼げるようなお仕事をしようと思ってます。はい。えっと、これからは、えっと、なんだっけ、学校に通うと、あと、どうですか、グルーを始めると、あと、仕事。 まあ3つ7月からです全部準備するためにいっぱいあの働かないといけなくて明日も朝8時に起きないといけないんですけど今も2時1時半か1時半ですねあの早く寝りたいんですで も, もうビデオ作る時間もないくらい忙しい本当にもうなんか、た分自分が、うん、自分がまあ い, いや自分が 使ったお金なので自分で管理しましょう。ということで頑張って働きたいと思います。じゃあえっと。まだ。 今回のビデオもほんと、またもうしょうもない、うん。皆さんの時間を奪ってしまいましたかね。まあ、最後まで見てくれてる人いますかあ、すごい。ありがとう。暇しんですかどうも私のこと大好きなんですかありがとうございます。で、もうほんとすいません。また次はちゃんとした動画作れるといいですね。じゃあ今日はもう早く眠、ね、りたいので、これぐらいにして終わりたいと思います。ありがとうございました。ではまた次回、えっと、うん、生きてお会いしましょう。本森さんりさようなら。ありがとう。